はい、こんにちはスーパーアクションの店の安田です今日ご紹介した製作商品はバートルサイエアークラフト2022年モデル17ボルトになりますはい、この17ボルト最大の特徴はまあ京シさんが作ってるんで製品は間違いないんですけどこの17ボルトですねはい見ていただきましたかね最大風量80リッターかなり涼しいですはい。それで、まあ、もう一つ、 今年のバッグモデルからですね、えー、充電時間が 3.5 時間 3.5 時間なので1日ね使っていただいて、えちょっと何だっけ充電していただければバッテリー1つで十分だと思います、はい、あ価格の方が、ハ、えー、ンバッテリーセットで税込 18,840 円で販売しております、えー、限定する200台なので、皆さんお早めによろしくお願いします